皆さんこんこにちはにまるさんです今日は新しい自転車パーツを買ったんで紹介していきたいと思います実は通勤で使う自転車を1台組み立てようと思ってまして今僕が持ってるバイクっていうのは、まあ、スペシャライズの S ワークスのターマックの SL5 っていう1つ前のモデルですねを1台メインで使ってるのと、まあ、最近買ったトレックのマドンナインですねこちらを組み立てて最近よく乗ってるんですけども 今持ってるののはこの2台だけになります、まあ、どちらもカーボンでフラッグシップでコンポも、まあ、デュラエースっていうことでちょっとあの通勤に使うにはえちょっと盗難とかが怖いなっていうのがあってまあちょっとこの2台で通勤はちょっと難しいかなと思ってます。 まあ、通勤用の、えー、自転車として1台組みたいと思ってるんですけども、まあ、どのコンポで組むかっていうのをいろいろ考えたんですけども、えーまあ、あの 新, しく新しくって言っても結構経つんですけども、えー、R7000 の105ですねこちらをちょっと試してみたいなっていうのがあって、まあ、フル105ということで今回ちょっと組んでみたいと思いますこちらが、えー、今回買った105のセットになります 僕としては珍しく新品を買ってます。えっと、まあ、105の R7000 の方なんですけども、中古とか、まぁ、あえー、オークションとか、えー、フリーマーアプリなんかだと、R7000 の105は結構人気があるんで、全然値落ちとかしないんですよね。なんで中古で買っても新品で買っても、そんなに値段が変わらないっていうこともあって、まあ、今回新品で買ってます。それでは開けていきます。はい。 こちらがフロントディレイラーですねちょっと開けてみましょうなかなか厳重な説明書があってこういう形で 今回、えー、実はですね、あのバンドタイプのものを買ってます。なんでかというとですね、まああの今回用意したフレームがですね、まあ、ちょっと古いタイプのものを安く買ったんで、ちょっとバンドでフロントディレイラーをつけるタイプになってます。自家付けのものとまあ、値段そんな変わらないんですけども、K のここのサイズが。 あるんでそれを選ぶ必要がありますじか付けのものはまたこのバンドがなくてっていうのが売ってるんでここはちゃんとそのフレームに合ったフロントディレーラーを、えー、選ぶ必要があるんで気をつけてくださいなんでじか付けのフレームを組むのに、えー、バンドタイプのものを買っちゃうと失敗しちゃうんでそこはちゃんと調べてから、えー、買うようにしてください次が こちらリアディレイラーですねこちらもちょっと開けていきましょう今回買った105なんですけども全部ブラックのモデルを買ってますでこちらのリアディレイラーは、えー、SS タイプのものですねケージがショートのものですショートゲージケージタイプのものを買ってますうわっ結構ベトベトですね はい、こういう形であのデザインがシャドウタイプっていうデザインになってまして何ていうんですかねあのディレイラーの出っ張りが少なくなっている、ね、外側への出っ張りが少なくなったスリムな形のデザインになってまして、まあ、転倒とか落車とかした時のダメージを少なくするっていうような設計になってます。 であのショートケージタイプなんですけども少しなあの長くなってまして、えー、リアが、えー、30T まで対応してますねなんであのヒルクライムバイクなんかを組む時には、えー、30T まで使えるんで結構あのロングケージを買わなくてもこれでいけるかなっていうのがありますで今回リレーラーの ここのの関節の部分が1つになってるんですよねシングルアクションみたいな形でここが前は2つ曲がるとこがあったんですけども1つになったんでちょっとタイヤホイール交換するときなんかはちょっと取り外しにくいかもしれないですねはいこちらが R7000 のリアディレイラーですかっこいいですねものすごくデザインがすごいかっこいいですねはい次が えー、っとカセットスプロケットですねこちらもスプロケット入ってますねセットということで今回リアディレイラーが、えー、ショートケージでも 30t まで使えるっていうことで、えー、波数は11から30のものを選んでますこちらは、まあ、ちょっと開けるとしてもちょっと見る程度ですかね、はい、こんな 形です結構 30T だと大きいですね軽さと大きさとバランスをとった感じですかねはい11枚ギアですね11速のギアになってますはいこちら、えー、リアルコントロールレバー STI レバーですね STR7000、えー ブレーキとシフトのレバーです、ね、こちらもちょっと開けてみましょう。こういう、はい。今回、えー、ここを見て分かる通りレバーのところに105ってこう文字が入るようになったんですよね。 今まではここにちょっと入ってる程度であの特にレバー正面から見た時には何もなかったんですけども今回アルテングラとかデュラエズみたいな形でここに105の刻印が入ったんでちょっとかっこよくなりましたねこちらが右のレバーですね どうですかねちょっと、えー、大きさ握りの大きさ的にはまあ普段ちょっとディラエースに慣れてる身としてはちょっと大きめには感じますねただまあ、前のモデルと比べると少しちっちゃくなってるんですかね、まあ、これは本当あの前のモデル5800の105から結構見た目が変わったパーツの一つかなと思います で僕が期待しているのは、えー、このシフトの押し込みのこのフィーリングが変わったかどうかがすごく気になっているところであの前の5800の、えー、105も一時期使ってたんですけども変速性の自体は特にあの不満はなかったんですけどもその変速する時のこのレバーの動きが ちょっとアルテグラ以上になるとカチッカチッっていう音がしてその剛成感というか操作感がダイレクトな感じがしたんですがこれはちょっとグニャっとちょっと柔らかい感じがしてあのシフトするみたいな感じでそこがあのフィーリング的にはちょっと好きじゃなかったとこがありますそれがちょっと今回治ってるのかなっていうのが気になります もしその操作感があの、まあ、質感が良くなってるんだったらもうこれですごく十分というかある程度以上じゃなくてももうこれでいいかなっていう感じはしますあとまあこれ以上のグレードを求めるっていうのはまあその自己満足とかあとは重さですね重さは結構差が出てくるんで軽くしたい時には上のグレードの方がいいと思うんですけども普通に乗る分にはもうこのフィーリングがもしよければこの105で。 えー、もういいかなっていう感じは個人的にしますで付属品がこっち側はケーブル類がブレーキケーブルと、えー、シフトケーブルですねで、えー、ケーブルの受けとかも全部入ってますねアウターケーブルとインナーケーブルも全部入ってます 次はこちら、えー、ブレーキですね、キャリパーブレーキ、まあ、リムブレーキですね、BR ・ R7000、えっと、こちらも R8000 とか、えー、R9100 番台と同じようなデザインの、えー、ブレーキに変更されてますね、ちょっと片方だけ出してみましょう はいあ、こんな形ではいこんな形でここに105って書いてますで、あのー、5800の105と比べて何が違うかっていうとここのところがい、あのー、5800まではこのぐらいで止まる締めると止まる形だったんですけど今回のはこっちまでカチッと行く 形になってますであの前の105は閉、まあ、めても閉めなくてもどっちでもまああの使えたんですけども、まあ、タイヤのリムの、えー、ホイールの 太, 太さによって、まあ、変えたり調整できたんですけども今回のはちゃんと閉めないとブレーキがあんまり効かないみたいな話を聞くんで、えー、今回これ締め忘れないように使いたいと思います。 ちょっと重さ的には多分前の方が少しだけ軽いんじゃないかなと思いますはい大きい箱ですねえっ、ー、とフロントチェーンホイールって書いてあるんですけどあのクランクですね FCR7000 クランクとチェーンリングのセットですね 数は50の34クランク長が 170mm 色は黒ですはいまあクランクというともう本当あのーまあ、自転車の顔的なところになりますねクランクがかっこいいと本当自転車がかっこよく見えるというかで今回やっぱりデザイン的にもその上位モデルの デザインをそのまま引き継いだっていうことで、まあ、この形が、えー、R8000 のアルテグラなんかと同じ形ですね。で、あの、全部黒で、R8000 のアルテグラだとちょっとグレーっぽいんですけども、こちらは完全な黒ですね。艶消しの部分と光沢の部分の切り替えになってて、かっこいいですね。今回ほんと、 多分ここが一番見た目で変わってかっこよくなったかなっていうパーツだと思いますもうちょっとパッと見がそのアルテグラなのかデュラエースなのかまあこれだと105なのかっていうのは形だけだと分かんないんですよね色がちょっと似てきたっていうのもあるんですけどもなんでその105としては上位モデルにちょっと近づいたということでまあ ちこれと当あのフロントのレバーがあのカチッとした感触になっていれば本当ト105でいいかなっていう感じがしますあとはホント自己満足でユーラエースを使いたいとか、まあ、軽量化で使いたいみたいな形かなと思いますなんかこうよりカブトガニ感がすごく出た感じはします このブロストマットの切り返しが結構おしゃれというか高級感があってこれはいいですね今回あのデュラエースもブラックになっちゃったんでえ逆を言うとそのデュラエースとあのアルテグラなんかが遠目で見た時ちょっとどっちか分かんないみたいな形になったんで結構僕的には個人的にはあの前のシルバーの。 9,000 番台のディラエスがもうパッと見すぐにこうディラエスだって分かるんで好きだったんですけど今回まあ全部え3つとも黒系で形ほぼ一緒でっていうことでその見た目の何てうんですかねヒエラルキーみたいなのはちょっとえなくなったかなっていうのはあります。なんで逆を言うと105の人は結構優越感というかあの高級感が出てお得感は出たかなと思います。はい最後 えチェーンが入ってますね11足の105のチェーンこれが入ってないかなと思ってたけど入ってましたねで最近チェーンも105でも結構高くなってるんで、まあ、セットの中入っててちょっとありがたかったですねということは BB だけ入ってなかったっていうことですね今回のセットでいうと、まあ、あの BB はもう105とかデュライスの価格差があんまりないんで、まあ、BB はもうデュライス買っちゃった方がいいかなとは思います とということで今回はシマノのコンポ R7000105 の, の開封でした今後これを使ったロードバイクを組み立てていきたいと思いますんで楽しみにしていてくださいそれではまた